シュバンディ空よ、これがネオコルテックス様の力だ。思いしたか。とどめだ、暗い。え、<笑><笑>え許、え、さい。<笑>おいエントロピー、また失敗するぞ。やめとけ。 私たちはエスケープすることを諦めてないのだよ。もうこれ以上あなたの馬鹿げたトークを聞く気はナシンノイジーね。 ダブっしたか。さあね、もう要はナッシング。<笑>フラッシュバンディグフォー。ヤンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。最後まで見ていただけると嬉しいです。えー、今回は初めて最後までゲーム実況していきたいと思います。よろしくお願いします。 山のてっぺんからじゃな急いで行くぞよ、うん、クラッシュクラッシュクラッシ ュ, ッシュそれでは始めていこうと思いますジャンピピねこういうゲームちょっと苦手なんですでも頑張りますおりゃよいしょうっそやろ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 おらおらおらゆっくりねゆっくり。よっあう なんかやられんねん。よいよいよしょ。よししゃ、おーし。バカだバカだ危ない。これよ、よし、いたいた。よいしょ。えこれどうやって飛ぶんだ。いいよい、あれ、いいよいしょ。おい、おお。 あ危ないあない危ないお、うん、っとちょっとよいあ落ちるんかーい難しいねやばいな落ち着いていくよし よ, よ, よしよよよしもうなんやねこの緑のないやねあぶっあぶっ よーおうおうよっしゃ今度はゆっくりよっしおいしょっとんいいよいしょあとーあとーよっしー来たきたきたきたでーあー難しい後ろになんかおるでー落ちるんかーい くるくるくるくるく る, ぐるふういいよいよいしょあぶない怖いよくるくるくるおうほらもう、ね、あもうどこねっはたふたふるわいいよいしょおらよったわ落ちるんかーい アカンは下手すぎるほらほらほらいいよいしょよっよっほらふいよいしょえー、どうやっていくんやどうやっていくん赤がもんかよしいい何じゃこりゃこれクリアできんのちゃんほらほらよっとよっよっ変なもん巻いてきやがって ほらほら、かがむ、かがむ、投げてくる、よける、何かわからんけども、えー、っと、こうやって、おっとーっと、よいらい、おっと当たるんかーいヤンピき反射神経弱いわ、おらよっと、やられたんかーい速攻やんよしほら、よっとらしょ。いい ーーよっともう変なもん投げてきすぎやさがむほらよーいったいったいったああクリアしたいよいやーよっと な, なんか揺れやるあ揺れやるあ揺れやるよーこのゲーム半端なく難しいリンゴ取ってよっとああ落ちるんかーい とっては危ないよーよいしょいいよいしいっと、うん、考えた人すごいわこれいいよいしょはあはあまだあるんかいよいしょああ揺れやるおーっとっとっと揺れやるよもうリンゴらいらへんよいしょううあっ見にくい見にくいよよんじゃありゃいやーな えー、よいしょおっよい、えー、よっこいあよっこいよっこいほらほらあっ揺れるわほらやっとよっしょいったほらやっとなんじゃこりゃ もうダメだ。もうあかん。おいいよ。落ち着け。いいよっと。ほら、よっ。えー、よっ。これ。いいよ。ええー、でええでー。いいよ。ほら。こりゃもういしょ。うん。にと、にと、さと。あぶだめだ爆弾。危ないな。 あ、こかなあもう第1ステージでこれじゃあかんやんはい今日はここまでまあクラッシュバンディー4めちゃめちゃ難しいですわ年取ったらね反射神経も悪いです、えー、ご視聴いただきありがとうございました、えー、このクラッシュバンディーまた見てみたいなって思う方いらしたらまた更新してみたいと思いますではまたお会いしましょうヤンピピでした しかし、か「あ」とか「お」とかしか言ってなかったね。